えー、ラジオネーム金箔さんありがとうございますおい鈴木この前聞いたがこのラジオはお前のファンやリスナーの名称を募集してるらしいじゃないしてますよだから IQ300 の俺が名前を考えといたぞその名もおっぱいボインボイングズ<笑><笑> ものすごくスマートなな名前じゃない<笑>俺たちリスナーにぴったりな名前だと思うから金ンディストラ使ってくれ<笑><笑>あのどうなんですかねいや金箔さんがその俺たちリスナーにぴったりな名前だって思ってくれるんだったらいいんですけど<笑><笑> IQ300 ね<笑> IQ300 の金箔さんが考えた リスナーの名称がおっぱいボインボイン軍団<笑>。でもこれなんかすごく口にしたくなりますね<笑>。この軍団どうですか。これ I.Q. 三ですよ<笑>。藤原智佳ですね<笑>。I.Q. 三の藤原智佳のおっぱいボインボイン軍団。いいですね。おっぱいボインボイン軍団。難しいか。採用は難しいですか。あ, あの自由に自由に勝手にしてください<笑>。<笑> はい、あのファンの皆様、自由に自らの名を高らかに叫んでください、おっぱいボインボイン軍団と、ありがとうございます。